気まぐれな日が 「せめて今日からひとつ」 やんくはいおいでこっちおいでどうぞはい来てくださいうんはいうんおいでうはいじゃあブラシやりましょうはいはいはい本当は両手でできるのにねカメラ待ってるとはできないねうんはいはいはい えーえー、もっと中に入ってくださいいはいおとといと東京に行って帰ってきましたたくさん、えー、人混みも歩いてきましたが一応今日も特に熱は出てるような感じはないのでコロナ大丈夫じゃないでしょうか。 感染せず帰ってこれたのかなねもし今のこの時点で感染結構辛いよね感染者数はだいぶ増えてるっていう話ですが多分多分大丈夫です潜伏期間とかあるんだっけわからんけど元気です